久ししぶりにしなないいい<笑>食べるすごいなこれでミルクも飲んでんねやろいやー<笑> 近づいいても大丈夫いいここはある重やってるとってこと、ね、なええ体好きやな。はい あ okay. えー、なあ こ, ろこの辺が辺ナイスバーディー。 いなわかはい。はい あ外が楽しくなってきたんか。<笑> 見てたないもん<笑>。小麦おばさん。あら。おはようございます。おはようございます。サニさん、おはようございます。きれいなさそう。<音> え、hey. っ、hey.